ごココココ会場の皆様こんにちは ウシ市から参りましたです本日は今年からの新曲、えー「神のしずき」という曲を演舞させていただきたいと思います、えー、こ, のこの曲は牛久、えー、市の名所である牛久砂糖の創設者神谷伝兵衛をモチーフとした曲となっておりますのでどうぞ、えー、歌詞にもご注目ください元気いっぱい踊りますどうぞよろしくお願いします それでははります時時明治時代いざ舞いあん構えん文明開化近代黎明の時武道より生まれし神の雫に魅了されひたむきにただひたすらに挑戦した一人の男の。 頼り。 強き魂と惜しみなく注がれる無償の愛の力。今、一筋の光明が差し込み、すべてを照らします。やがて生まれくる、命の喜びと、早まぬ大自然の人に、神々の。 しに宿りし芳醇な香りは新たなる奇跡を紡ぎ始める「葡<笑>萄より生まれし神のしずくとして。